食べ過ぎたた日日日や数日運動動しななかった日におすすすめめ画内容をままとめています結局たくさん動画がありすぎて何やったらいいか分かんないだけどきつすぎるメニューはできないそういった方に短い時間少ない回数でできる効果的なエクササイズだけをまとめていますので説明欄の時間を押してもらってピンポイントでエクササイズしてもいいですしまとめて全部やってもいいです頑張ってみてください骨盤も上下の足の長さというのが整いますこれをまず30秒間やっていきましょうそれではいきます あとこういう感じで左右に腰を振ってください足を振った時にちょっと骨盤が引っ張られる感覚があると思うんですけども足の長さが整います腰痛い方はねちょっとゆっくり動かしてください はいオッケーです次は交互に太ももを胸につける感じですこれで前後の骨盤が整いますしっかり足をかかえる感じですそれでは行きますスタートしっかりこれでね前後の骨盤の歪みが取れて反り腰が改善されます片っぽ腰がね痛いよって方はねそっちの筋肉が硬くなってョックなんで い方はしっかり伸ばしてください少しです、はい OK、です今度は前後の歪みをしっかり取るために腰を振って骨盤を立てながら反り腰の解消ポッコリの中を解消していきます足は返らしにした状態でおへそを自分の顔に向ける感じでお尻を締めながら反った腰をキュッ キュッていう感じで骨盤をゴムをまっすぐにするイメージです30秒いきましょうスタートこれがねあんまりうまく腰が動かせられないよって方はね反り腰の原因になっているのでしっかりね骨盤をまっすぐグッグッと向けるね腹筋と柔軟性が必要です 腰が痛いよーって方はね本当に反り腰になっちゃってるんでこれをしっかりやってくださいよーし OK 最後は立ったままでやっていきます両足の状態で腰を振るのと片足で腰を振るの全然動きが違うんですが両足でやる場合前ももかい人はあまり骨盤が立ちにくいんですねなので片方にすることによって骨盤がしっかり 立つことができますなぜかというと片方の前ももは引っ張られないのでしっかり骨盤を、ね、立てることができますこれを30秒各15秒ずつやっていきましょうラストですスタートこれでねしっかりさっきのね膝ついたバージョンよりも腰が動かしやすいと思いますバランスはねちょっといりますけどもはい反対ですポッとっと がね引っ張られないんで頑張ってあと少しですよーし OK ですそれでは頑張っていきましょういきますあとこういう感じで動かすだけです動く幅はねできるだけ大きく動いてくださいこういう感じ犬のおしっこですもうお尻が痛い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 オッケーそれではいきますスタートこれでキープ、はあ結構つらい足はね横にならずもも上向けていやあはっ、あ、はっっっこれね自然とねプランクみたいにねお腹に力入ってるんですよし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 じゃあ頑張っていきましょう今度は初めと一緒です真横ですいきますスタートああ2セット目はねやっぱり辛いですよね、はあ、効いてるお尻がお尻の横に効いてればね正解ですおおおおおお<笑> オ, オッケーいや、はあ、さあいきます スどれやみんな頑張ってっお尻お尻をねいじめよう今日はしょうがないお尻をいじめよう血液めようお尻をいじめようさ あ, あと少し足がね動きがね OK ーーいやー犬ってすごいさあいきますよしっかり足を上げてスタートう このね動きたいのに動かないこの止まったままってね辛いですよね、できるだけ足を上げて、<音楽>ううううつい<音楽>、大丈夫、みんな、頑張ってますか、頑張って、もう少し<音楽>、ちょっとね、肩もだるいと思いますが、ちょっと回してね、肩の力れ取って、さあ、いきます、スタート。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 反対足も一緒です。最後です。伸ばしながら膝を倒します。スタート。よく伸びてますか？片腿だけねしっかり伸びる気がするっていう方はね骨盤の高さがね違う証拠なのでこういったね両を同じように伸ばすことをすると骨盤も整います。 そ, してーオッケーそれでは行きますスタートスマホ持たなくていい方は手のひらを上向けて手のひらを上向けるとしっかり肩甲骨が寄るので背中をねしっかり使うことができますつま先と、ね、かかとで重心を取ることで足裏のバランスが良くなるので 歩き方が上手くなったり姿勢が良くなったりしますあと少しはい ok です次は今のを片足で行いますそれでは行きますスタート今度はね、すごくバランスがいるしあとは片足なので足の指の力がすごくいります 難しいっすよね両足よりも。足指が疲れてきた。ああ。やっぱりこの横に動くのがね辛いですよね。あと少しです。よしオッケー。今度反対です。行きましょうスタート。このね慣れた足からいきなり反対にするとねすごくバランス取りにくい感覚になりますよね。<笑> 指使ってかかとを持ち上げて横に動いてください<笑><笑>う少 し, いしょバランスがいるケー。それでは30秒いきましょうスタートここーー<笑>息しっかり吐いてください これだけでね、結構。体がね、ぽかぽかになります。あと少しです。<笑>よーし。オッケー、反対も同じようにいきます。スタート。ぐーっと体を反らして。結構ね。 右ヘダーよりやりやすさが違うと思いますこれ毎日やってたらね、左右のバランスも良くなってきますの、ね、で お疲れ様でした。最後までできた方、しんどかったと思います。ピンポイントでやった方もですね、一歩前進できたと思います。痩せるためには無理をしない、頑張りすぎない、自分に合ったペースで行っていくのがぴったりです。タートルフィットネスでは、毎日短編の動画を配信しています。何やったらいいか迷っているって方はですね、アップされる動画を毎日するのも良いと思います。自分の好きなメニューだけ継続して何度もやるのもありだと思います。いろんな使い方でタートルフィットネスを使って一緒に頑張って痩せましょう。頑張ってよって方、よかっ